韓国企業を輸送た中国ブランドのームームソーを紹介します。それでは行ってみます。現在パセオラガレリアに来ております。コアンガアイコパラグアウッペグアラニニエハステレイ。店の中は撮影できないので外から紹介します。 にはコリア、まあ韓国とありますが、まあ韓国とは全く関係ない会社です。中で買い物中です。かなりいいものがあります。えー、日本で売ってるようなものがあって、すごく嬉しいです。いろいろ買ってみました。今から買ったものを紹介します。ガレリアのペ、えー、ラス席で。 えー、買った商品の紹介をしますまずは、えー、折りたたみ式の箱、えー、ボックスですで、まあ、このようなデザインで、まあ、子どもの、えー、おむつなど入れようかなと思って買いました組み立てるとこんな感じです次に購入したのは子どものエプロンです、まあちゃんと 袖を通せるので安定してるなぁと思って買いました値段はクアレンタヌエーベあ結構高いです次も子供用のエプロンです、まあ、これはシリコンなんで洗いやすいなと思って買いました値段はベインティヌエーベまあそこそこいい感じの値段です、まあ、デザインも可愛いんで結構気に入ってます次はえ携帯のケースですベインティヌエーベ うん、この値段で携帯ケースが買えるならお得だと思いますこれは、えー、妻のために買いましたパラグアイは日差しが強いので、まあ、これで少しでもガードできるかなと思います無段はペインティヌエーベです今回の買い物で一番良かったなと思うのはこのハンガーです、まあ、場所を取らず、えー、たくさんのハンガーがいっぺんにかけれる結構便利なものですパラグアイでは初めて見たものです とてもいいお店だと思いました、まあ、パラ具合ではなかなか見つけられない商品が売っているのでおすすめのお店です皆さんもぜひ行ってみてくださいムンムンソーのホームページですすごい綺麗な、えー、ホームページを作ってありますがなんと、えー、https がないサイトになっております、まあ、安全ではないと表示されています